本日は、えー、い定ですお願いします。うんうんうんうん プロプを入れますはい。 高橋香織先生です。お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします。先生は鹿児島大学の先生でいらっしゃるんですか。はいはい、そうです。今鹿児島大学の附属動物病院でシカと航空外科を担当しております。あの動物のシカっていうのを初めて聞いたんですが。ですか最近ではえっ、ー、と航空シカであの飼い主さんもすごく興味がある方が多くてですね。 飼ってるワンちゃんの歯が大丈夫かとか匂いが気になるとか痛そうだとかでですね相談に来られる方がすすごく多いです、はいでは鹿児島の方がが意識高い気がします、ね、そうで す, そうです、ね、あの今、インターネットだったりとか雑誌などでですねあの情報を得られることも多いのでですねであと、ま、紹介病院さんからですねこの子の歯は重度の歯周病なのでということでですねご紹介されてきたりとかすることがあります。 すいません。ワンちゃんに歯周病、はい、人と一緒な感じですか？そうですね。歯周病は一緒ですが、ただ進行が人よりも早いです。どうしてでしょう？えっとですね。国内の唾液の ph が、えー、人と。 ワンちゃんとで違うんですね人は弱酸性なんですけどもワンちゃんはアルカリに傾いているので歯垢が歯石といって硬い石状のものに変わるのがですねすごく早いです石灰化しやすいんですねはい。で、その歯石がついてしまうと 歯磨きでは落とせなくなってしまうので表面がザラザラになってその上にまた歯垢がついてで歯石になってという悪循環を繰り返してしまいますで、えー、歯垢がついて歯石がつくとですねそこの中に歯周病原細菌というのがいましてでその細菌がです、ね、毒素を出して骨だったりとか歯茎を溶かしてしまうんですねなので歯自体が溶けるというよりも歯の周りの組織が溶ける。 歯周病と呼ばれる病病態が起こってきますその刺繍病になるとワンちゃんにとってはものすごくちょっと心配ですかそうですすそうねあの、ま、歯, があの歯の周りの組織が溶けて歯がぐらついて抜けてしまうのはもちろんなんですけれども痛みを伴ったりとかあとワンちゃんの場合はです、ね、骨がもともと薄いところがあってですね で、鼻と口を隔てている骨が薄くてで、剣歯がですね、はい、この鼻の近くまで来ているんですね剣歯の根っこがですねそうするとこの周りの骨が溶けてしまうと鼻と口が穴が開いて貫通したような状態になってしまうことがあります。 で慢性的にずっと鼻水が出ているとかくしゃみが出るっていう子は歯が原因のこともありますはいへです、ね、そしてもちろんなんか食べ物もちゃんと食べられなくなるっていうことになるんでしょうかそうですね痛みがあるとですね硬いものが食べられなくなったりですねそういったことが出てくることがありますあと一番怖いのがですね、はい、歯が悪くなって、えー 下顎の歯なんですけども第一呼吸子と呼ばれる一番大きな歯があるんですけれどもこの根っこってすごく深いところまであの歯にあの骨に入ってるんですねでこの周りの骨が溶けてしまうと下の顎の骨折を起こすことがありますで骨折を起こしてしまうともう口が開いてしまって、まあ、閉じられなくて。 といういことがあってでですね、なの歯周、えー、病って歯の病気というよりもですね、いろんなところに全身に歯周病菌が回ってしまって肝臓、腎臓に負担をかけたりとか心臓に負担をかけたりとか全身疾患にになながるような原因にもなり得ます。人間の世界でも今歯のケアがものすごく注目されてますが、はいはい、ワンちゃんもということなんですね。 すごく怖い病気だと思います。あの全国のワンちゃんに歯周病を持っている子が多くてですね。ですので困ってらっしゃる方も多いと思うんですね。ただあのご飯が食べられるのでそのまま様子を見てしまってどんどん悪化してしまったりとか、早く気づいてあげるっていうのが大事なんですけれども、なかなかそれができないことも多いので、あの愛媛のワンちゃんたちの口の中、口腔の環境をですねできれば良くしてあげたいなと思ってまいりました。 うちのわんちゃん大丈夫かなってねなんか心配になる方も多いと思うんですが<笑>です、ねはい、何かこううちのワンちゃんで、はい、今チェックした方がいいことってな飼い主さんにできることって何かありますか、はい、そうですねお口の中のですねあの状態をまあ完全に把握するっていうのは難しいと思うんですけれどもまず口臭があるっていうのはですね、えー ワンちゃんは口臭があるのが普通ではなくてです ね, 口 の, 中がですね口の中がきれいになっていれば口臭はないんですね。ですので口臭があるということはもしかしたら歯周病がどこかで進んでいるかもしれないというふうに思っていただいたほうがいいかなと思います歯周病って人は、ねまあはい、初期でやると治るということですけれども。はいはい ワンちゃんは治るんんでですすかそうですねワンちゃんは歯、えー、肉炎と呼ばれるですね歯茎の炎症だけあって骨が溶けてない状態だとですねあのお家でのケア歯磨きだったりですとかそういったもので戻ります炎症は落ち着きます。 ただそこから進んでしまって骨が溶けてしまう状態歯周炎と呼ばれる状態に進んでいくとこれは不可逆性といってですね、骨は戻ってこないんですね。ですので、えっと、おうちのワンちゃんのお口見てあげてですね歯茎がですね、正常の、まあ、あるべきところよりも下がってしまっているようであればそこはおそらく歯周病が。 少しし進行している骨が溶けてしまっているんではないかなと思っていただければと思いますでその状態で痛みを伴ってしまうと歯磨きを始めようとしても逆効果なんですね汚くなったので歯磨きを始めようではなくってもうちっちゃい頃から歯磨きの習慣をつけておいてですね悪くなる前に予防をしてあげる悪くならないように予防をしてあげるということが大事かなと思います。予防って言うとう 私たちとと同じよううには歯磨きってことですかそうです、ね、最終的には歯磨きなんですけれどもワンちゃんただ何をされているかわからないので嫌がってしまう子が多いんですねですので最初は飼い主さんの指で口の中を触るっていう練習からしてあげるといいかなと思いますで指でですねこのように優しく口を開けないで大丈夫ですの、ね、で触ってもらって。 でえっと、口の中をですね触らせてくれるっていうことにあの慣らしてあげることですねでその時に、まあ、例えば好きな缶詰の汁だったりとか肉汁だったりとかあと、まあ、好きな味のジェルとかがあればそういったものをつけてもらっても構いません、はい、で心地よく感じさせながらってことは、ね、はいそうです口の中触られるといいことがあるっていうふうに性の条件づけをつけてあげることが大事ですー、はい、であの 手で口を触らせてくれるようになったら次はですね指にガーゼを巻いて指以外の指型の指以外のものが入ってくるということにならしてあげるんですね。はい、でそれもご褒美をあげながらですねで、えー、ガーゼを巻いてこすってみてでさせてくれたらご褒美をあげるという形でそれもご褒美をあげながらいいことだというふうに思わせてあげてください。 内側は口を開けないといけないので開けさせてくれるこの場合はこう口の中に手を入れて磨いていただければと思うんですけどもなかなか多分ハードルが高いかなと思いますですので最初は外側で慣れさせていただくのが大事です<笑>でそこまで進んで、まあ、あの口の中を触らせてくれる抵抗なく触らせてくれるようになったら次に歯磨き。 歯ブラシを使っての歯磨きにステップアップしますはい。で、なのでいきなり歯ブラシを入れるとですね皆さん嫌がっちゃうんですねなんじゃこりゃって思いますよ ね, な, すよ ね, ねなので最初は飼い主さんの手が入ってくるっていうのが一番スムーズに受け入れられるかなと思うのでそこから徐々に徐々に慣らしていくということが大事ですはい。歯と歯引きの間ですね斜め45度にこう当てていただく ややっっっててまますすらっしゃいますかワンちゃんは虫歯があまりないんですね歯周病の方が多いですですので歯周病を予防するためにこう磨いてあげる上だとこ、ね、うい、ん、う形で磨いてあげることが大事です。うん で力を入れすぎない力入れすぎると痛みを伴ってしまうので軽く当てて細かく動かしてあげてください。はい あの病院でのケアとなると麻酔をかけて、はい、ということになるんですね。ね、はい、今日はですね麻酔をかけてその歯石を除去します。歯石はもう歯磨きで取ることはできないですのでどうしても全身麻酔での治療が必要になります。でよくですね無麻酔で歯石除去をするっていうのがですねあの言われてるんですけども絶対ダメなんですね。絶対ですか。はい絶対ダメです。どして。はい。 無麻酔で歯石除去をするとですねまずすごく歯周病が進んでいる子の場合その歯石を取った衝撃で顎がが折れちゃったりりすす。ることがあります実際に私が前勤めていた病院でもですねそういったことをあのトリミングサロンで「無麻酔で歯石取りますね」って言われてですね取られてでその後から口が閉じないっていうことで見てみたら顎が折れていたことがありました。 ですの無麻酔での歯石除去って、まあ、重度な歯周病の子にはです、ね、もう近忌なんですね。でさらにまあ軽度な歯石がついている子でも無麻酔で口の中の歯石を取るということは痛みを伴ってしまうことがあるんですね。そうすると一時的に歯石を取ってきれいにはなるんですけども結局その後、ケアができなくなってしまうんですね。で一番、病が進む。 進行する部分っていうのは、刺繍ポケットと呼ばれる歯と歯茎の間ですね。 の溝から進んでいくんですけれども、無麻酔で歯石を取ってもそこまでは届かないんですね。結局見た目だけ綺麗になって満足はするんですけれども、一番大事なところの歯根石が取れてないので歯周病は進行します。はい。ですので無麻酔で歯石を取ったりとか、あとハンドスケーラーでお家で歯石を取られている方いらっしゃるんですけれども、あのやめていただいてワンちゃんの歯周病にとってはあの良くないんですね。 そうそうじゃあ歯石ケアというのは、はい、病院でってことですかそうですね、歯石を取るというのは、もう病院でになってしまいますどれくらいの頻度で病院に行けばいいですか、えっと、そうですね、まあ、その子によって、つき方が違うの で, です、ねえっとまあ、半年から1年に1回、チェックをしてもらいに行ってです、ね、必要であれば、処置をするという形で、かかりつけの先生とご相談いただくのがいいかもしれません。 いやあ勉強になりました先生。あの今後ともちょくちょくこの、はい、北条の病院に来ていただける、はい、ということなので、はいはい、歯の復興復興活動じゃないけど<笑>伝道師として、はいはい、ぜひこれからも私たちに教えてくださ い,、はいはい。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。しお願いいたします。